いやあ、来る頃だと思っていたよ。僕に似た君のことだ。この世界が騒がしくなっていることに気がついてしまったんだろう。一度気がついてしまえばもう知る前には戻れない。僕らが生きる世界は残酷なくらい巻き戻しができないレコードさ。 そして僕らはもう、この世界の裏側に気がついてしまった。それなら、僕らは一体、どうするべきなのかなああ、あいにくだけど、反逆する気なんて、僕にはないよ。僕はちっぽけな存在さ。世界を変えられるなんて、幻想だろ けど、見えない糸で踊らされるマリオネットだったとしても、ただ踊らされるだけじゃない。君とならば、ワルツを楽しむことができる。やれやれ、わかりやすい言葉にしなければダメかな。つまり、この僕がこうして声をかけに来た理由さ。 君へのサプライズ、あるいは、プレゼント。そう、せっかくなんだ。舞踏会には遅れたが、ワルツ踊ってくれないか僕と。